になるんですけれども、月の山最後の演舞を目に焼き付けたいと思います。それではよろしくお願いします。 ので皆さんどうぞ応援よろしくお願いいたします。心一つに演武いたします。<笑> 知ってるかい大事な皿を割ってビゴに突き落とされてしまったそうだ。1枚2枚死んだ今も皿を数えていて9枚目を聞くと古いむそうだお前さん今日 you m、mm -hmm. 18枚も考えたんだ。